皆さん、こんにちは。NGO 世界を見つめて、司会進行を務めます、認定 NPO 法人、ダイアログフォーピープ People 代表理事、そしてフォトジャーナリストの佐藤慶です、えー。いつもはですね、オープニング、あのー、2人であの鎌倉さんと行わせていただいてたんですけれども、今回はちょっと寂しく、1人でのオープニングとなっています。えー、こちら、NGO 世界を見つめてはですね、毎回日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いて、現地での活動やゲストの方の思いを聞いていく、そうした番組となっています。 そしてこの番組ですね、なんと今回で10回目を迎えました。そしてこの10回目を記念するスペシャルゲストを今日はお招きしております。では早速お呼びしていきましょう。えー、認定 NPO 法人エファジャパンの海外事業担当、鎌倉幸子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はこっちから来てます。はいはいす<笑>まあ、今日はあの鎌倉さんのですね、エファジャパンの事業担当としての姿を皆さんにもじっくりと見ていただけたらなと思っています。 で早速なんですけれども、背景がどこかちょっとこうカンボジア風というか、そうなんです、カンボジア風というか、はい、カンボジアに今おります。はい、あ今現在、カンボジアにいらっしゃると、どちらにいらっしゃるんですか今ですね、あのカンポットという、はい、ところにいまして、はい、で首都のプノンペンから約120キロほど、まあ、南に行ったところにある、はいはい、村に、村というか、はいはい、一緒に仕事してるカウンターパートのオフィスにいます。 はい時差が2時間ほどですよね、ちょっとだけ外の様子って見たりとかかできますかちょっと明るい背景が気になってしまい、なかなかの中でこで海外にも行けないので、あー、見えてきました、畑があって、スタッフの方々ですかね、こんにちは、日本で収録をしております。<笑>はいうん いやーすごい素敵なところですね。緑も深くて。ココナッツが有名です。<笑>ココナッツが素晴らしい。そちらは暑いんですか暑いですね。今34度、ねはい。あ、30度超えてるんですね。Okay. こんにちは。ハロー。ハロー。アイムキーサトウトロンジャパン。 なんかあのこの番組のためにでもあれないんですけど、はい、ここの団体あの障害者支援をしてるんですが、はい、なんかあのやっぱり生活をちゃんと正すためにというかしてもらうために。はい<笑> あの養鶏とか、あの鳥を飼ってたりするんですよね、はい。職業面として、なんかそういう動画も後で見せますみたいなしした、はいあ。ぜひぜひです。そちらで、はい、あのさまざまな事業施設が忙しいことと思いますが、今日はですね。このエファジャパンについても、じっくりとお話を伺っていけたらと思います。はい、はい、いでは早速なんですけれども、えっ、ー、とこちら認定 N. P. O. 法人エファジャパンが活動を始めた経緯。そして団体の概要など、鎌倉さんの方からご説明よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 じゃあまず認定 n ー用法人エファジャパンの説明をさせていただきたいと思います。実はですねあのエファジャパンあのロゴとこのビジョンが去年新しくなりました。<笑>であの上のこうロゴがなんかあの子供とお母さんに見えたりとかするんですけどなんかまずあの大きさが違うのはちょっと多様性を。 ちょっと示したいということとあとこれあの無限大を表すこのマークのロゴになってますでここにあるとおりですね、まあ、どんなところに生まれても、まあ、全ての子どもたちが可能性と創造性を発揮し自分物語が描ける社会にというのをビジョンにしてます本当にあの誰かの物語の中に入るのではなくてその一人一人の子どもたちの可能性を、まあ、自分で見いだしてですねなんか自分の人生自分の 将来を自分でこう描けるそういう社会にしたいという願いを込めてこのビジョンを設定しました。ともともとはあの自治労という、まあ、公務員の労働組合ですねでその方たちが、まあ、40周年の時にまあほにこう日本だけではなくてやっぱりこう世界に目を向けようということで、まあ、貧困や暴力に苦しめられているアジアの子どもたちのためにこのアジア子どもの家という。 あのものを設立したところからスタートしました。で、それからはですね、この自治労と、まあ、あの、現地の団体が、まあ、共同してやってたんですけども、えっと、もうエファージャパンを設立して、そこが、以後、この事業を、まあ、やると、主体的に行うということで、まあ、設立された団体です。なんで、まあに、何年にできたのって聞かれたら、2004年と答えるようにしております。はい。で、ここに地図。 にありますように今カンボジアだけではなくベトナムとあとラオスですねこの3カ国で事業を展開しておりますもともとですねあの教育だけではなくてあの福祉の分野にもまあ目を向けていこうということでこれらの事業を実施してますただ教育福祉の事業をやるだけではなく一番大切なのはやっぱり多文化共生だったりなんか認め合い高め合う社会の実現だなとなんかこう事業だけやるのではなくまずはこの なんか包括的にカバーされているようなあの感じになってますけども、まずはですね、この様々な違い、価値観、文化に触れて、まあ、認め合い、高め合っていく、そういうプログラムをまあ創出するということがまあ前提にありまして、でそれにまあ教育と福祉、教育でしたらアジアの子供たちの自立支援、あと生きる力を開花させる。 という視点そして福祉でしたら、まあ、障害がある子どもたちが安心して過ごせる環境の中で自分らしく自信を持って成長して地域のロールモデルになるとでこの視点をですね3本柱としながらさまざまな事業を行っていますで後でお話しますけど今私がちょうどカンポートという、まあ、カンボジアのですね首都からまあちょっと離れたところにいるんですけどもまさにこの障害がある子どもたちで、なかなかやはりこう格差がまあ広がる中でですね教育を受けれる ける機会がなかか、ったりとか、まあ、そういう中で、まあ、少しでもあの自分らしく自信を持って成長するそういう環境をあの一緒に仕事しているあの今ちょっとあの動画にも映りましたけども、まあ、あの CADDP という団体のみんなと作り出していこうということで事業を行ってます。 ありがとうございますまさにそのマークにあるように、様々な方々の多文化、えー、多様な生き方を認めようという活動をされているということで、まあ、あの現地にいらっしゃる方々の笑顔だったり、初めの表紙であの見せていただいた女の子の写真を見ても、すごく朗らかな活動されているなと感じました。でこの Empower for All の頭文字を取って、エファということなんですね。ははいいなんです、はいはい なのでこう子どもだけとかいうことではなくてまあ子どもが生きやすいこう社会を作るためにこう福祉であったりこう共生社会のことにもこう授業を行っているということだということです、はいはい、ありがとうございま す,、はい、ですじゃあここからですねより詳しくあの活動についてお話を伺っていけたらなと思うんですけれども、えーはい、エアァジャパンさんベトナムやラオス、カンボジアなどで教育福祉に関しての活動をされているということですけれどもこちらもパワーポイントをお見せいただきながらご説明いただけますでしょうか、はいはい、はい、ありがとうございますちょうどですね私今の うカンボジアに2月の3日から出張してまして、はい、でちょっと私が関わってるプロジェクトをちょっと中心にお話ししつつ他の3カ国でもやってる事業についても触れていきたいと思っておりますで実はですねカンボジアといっても本当実はさまざまなところで事業を行っております今あのカンボートという南の方にいるんですけども実はあのプレアビヒアという本当にタイの国境沿い、まあ、カンボジアの北の端 のプレアビヒアと南の端の漢方とやってるというような感じになってます。でちょうど私がこの前行ってきたですね、あのプレアビヒアの地域です。でまあ、プレアビヒアというのは本当にもう内戦の歴史が、まあ、あの最近までというか結構あの深く刻まれているところです。で あの結構あのポルポト時代っていろんな方聞いたことがあるかと思います。1975年から79年まで。まああの約4年なんですけど、カンボジアの人はもう4年とは言わないですね。3年と8ヶ月と20日間と、もうはっきりその期間を覚えてます。で、実はですね、このプレアビヒアというのは、まあそういう内戦の激戦地だっただけではなくて、最後、じゃあ79年にポルポト派が ぱったりといなくなったかというと、実はあのジャングルに潜んでですね、まあ、政府軍と の,、まああの戦闘を1998年、まあ、最後ポルポトが亡くなるま で, で、ね、続けていました。で、プレアビヒアはタムックという、やはりこう、すごい有名な将軍がですね、実はあの治めていた地域ということで、なかなかこう、 中からプレアアビヒアに入るっていいうことがでですね大変難しし地域でした私もあの1997年から20 2007年までカンボジアにいたんですけどもなんかプレアビヒアに行くよっていうとですね行かない方がいいとプレアビヒアは地雷マラリアポルポトだって言われたなんかそんなところですで今でも実はもう道が本当に整備されてなくて小学校も全然足りてないなんかそういうところでですね あの事業を展開してます。とはいつ、名前はいいんですよ。プレアっていうのは神聖なとか神。で、ビヒアっていうのはまあ正義という、本当にあの綺麗な素敵な名前なんですけども、実は本当にこう内戦の傷跡、また地雷もですね、まだまだありますので、そういうのが刻まれているところです。で、まあちょっとあの、私たち実はですね、プレアビヒア小学校とか中学校がないんですね。こう、各村にあるかといったらそうでもなくて、例えばあ の, のんん、首都プノンペン、 だと、まあ、小学校の数164校あってたい 4km 平方キロメートルに1校あるんですけど、まあ、プレアビヒアだと6 0キロ平方メートルに1校しかないで小学校も60平方メートルだったらねなんかすごいやっぱり遠いのでやっぱり通わせないとあと中学校の数になると、まあ、プノンペンだと10平方メートルに1校 こうあるんですけど、まあ、プレアビヒアの215キえキロ平方メートル平方キロメートルに1校しかないということで、まあ、大抵はですね本当にま小学校も行かせられないで上がったとしても中学校まではもうアクセスがちょっと難しいというのがこのプレアビヒアの特徴かなと思っております。でただですねとは言 い, いつつここで生まれた子どもたちが何も学ばずじゃああの人生を送るとですねやはりこう商売がうまくできなかったりとかやはりあの 土地を騙し取られちゃったりとか、あと子供売られてしまう。契約書が読めなくて、指サインしたと思ったら子供が連れてかれてしまうとか、なんかそういう被害がですね。やはり後を絶たない中まあ、最低限の文字の読み書き、あと計算をしっかりと伝えたいなと思って授業を行っております。で、まずはですね。あのこのやはり保護者が育てられなくなったまあ、子供たち4。5人をまあ、ここの児童保護施設でですね。あの。 育ててるというようよなあの事業を行っておりますでここはですね、やはりあの今コロナでちょっとなかなかあのタイには行けないんですけどタイの国境なのであの両親がもうタイに出稼ぎに出てしまってで子供を置き去りにするとかなんかそういうこともありますしあとやはり、まあ、国境地帯だとドラッグだったりとかさまざ、あ、まな問題でちょっと親に、まあ、暴力を振るわれてもうちょっと。あの 住めないといとうか、そこにいられない子どもをあの保護してでここで寝る場所とかですね、食べ物とかを提供して、まあ、学校に通ってもらうというような、まあ、授業を行っておりますで。こんなようにですね、本当にあの自給自足生活というかあの子どもたちも自分たちでできることは自分たちでということでなんかあの畑をやったりとかあと料理も全部やってます、はいで。あと学び続けられる環境ということで、まあ、あのここの町はですねあの 中心地あの、県庁所在地ではないんですけど、ちょっとあの大きめな町でですね、中学校とか高校もありますので、まあ、ここからですね、まあ、学校に通ってもらうというようなことをやっています。まあ、子供自体を子供らしく生きるということ、まあ、それがですね自分物語を描くことなのかなと思いながら、はい、やっておりますで。実際ですね、なんかあの子供たちの声というのも 届いてます。まあ、文房具とか制服のちょっとプレゼントもしてるんですけども、まあ、本当にですね、あの将来のために一生懸命勉強したいと思ったとか、でも、やはりこうね、自分の村に悲しい思い出とかもすごい多いんですけども、やっぱり将来は地域やそこで暮らす子どもたちがより良い生活を送れるようになるために先生になりたいですというような声も届いております。また、あのここののプレアビヒアビ業は、CKA スキャップという KADD という団体と一緒にやっています。で本当にこ の, あの イ, イム・ソカリーさんという代表の方なんですけども、実はあのずっとですね、プノンペンのストリートチルドンの子供たちへの支援を続けてきて、まあ、プノンペンもやってるんですけど、やはり国境地帯が大変ひどいということで、まああの 国境での活動をやってます本当にですね、なんか生まれた子どもたちがどこに住んでも、まあ、読み書きができるようになってほしいと、教育だけが世界を変えられるという信念を持っているという、本当にあの強い思いを持ったあのビッグマザーとか呼ばれてるんですけど、本当にお母さんだなと思って、逆にあの私とかはあの、ね、ソカリーさんとか、あとあの今一緒にやってる皆さんと出会うことですごいこう学びと力をもらってるなと日々感じながら。 授業を行ってます。 ありがとうございます。こう名前と顔がこう見ながらですね、お話を聞けることで僕たちをまた身近に感じることができています。今まであのカンボジアの事業についてお話しいただきましたけれども、その他の国々の海外事業なども、ここでご説明いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの先ほどベトナム、ラオス、そしてカンボジアで事業をやっていると、はい、お伝えしましたので、その各国でやってる事業についてお話しさせていただきます。まずベトナムですね。ベトナムはこのアジア子どもの家、奨学金 事業というあの中学生、まあ、小学生中学生にあの奨学金を提供するという事業を行っていますで。ベトナムもですねやはりあの経済発展がかなりまあ進んでいて、まあ、開発のまあ支援とかはどうなのかというようなまあ話もあるんですけども、やはりまあ光が強くなれば影も濃くなるという感じで、ですねやはりまあ経済的に困窮するまあ状態の子どもがいることには変わりないということで、まあ、70人の 子どもたちあの毎年ちょっと数は変わるんですが、だいたい70人前後の子どもたちに奨学、まあ、金と文房具を配布するという、はい、活動を行っております。でここからカンボジアの、はい、話に入ります。で先ほどあの紹介させていただきました、まあ、あの児童保護施設ですね、あのプレアビヒア州でがあの45人の子どもを。 をあの育てていますが、やはりあの首都プのンペンで、まあ、ストリートチルドネンになる手前であの保護された子どもたちをこのセンターでやはりこうあの 住, み住み込みをしてもらいましてで、まあ、食事とかここでしながらですね、学校に通うというようなあのお手伝いを、はい、しております。でやっぱりこう な, なんか児童保護施設の子どもたちってねもういろんな体験とか あのされていてい自分を殴る大人しか知らないと か, なんか大人って自分を騙す人間なんだみたいなあの思いがある中であなんかこの世界に安心して自分がいられる場所が存在したっていうことを初めて知ったみたい な, なんかそんなお話も聞く時にですねあそういう場所一つでもやっぱり作っていきたいなと思って、はい、活動をやっております。 はい、あと、まあ、プレアビヒアもですねあの3人 の, あの中学生になんですけどもあの奨学金を提供しております先ほどちょっと見ていただいた通りやっぱりあの中学校まで距離がかなりありますので特にあの女の子を下宿させてまで中学校のある村にちょっと送りたくないでそれはなんか女の子だから教育をっていうよりは。 中には安全面ですよね、親元離れて、女の子が1人でどっかの下宿に暮らして、何かいたずらされたらもう大変になるということで、まあ、あの進学を諦めるという子どもたちを、この児童保護施設の寮に寝泊まりしてもらいながら、まあ、奨学金を渡してですね、あの中学校に通ってもらうというようなことをやっております。 はい、で次はですねまたプレアビヒアなんですけど、まあ、小学校がない村っていうのもあるんですよやはりでもうそうだと子どもたちもどこにも通えないみたいなことになってしまうのであのその村人が作るコミュニティセンターっていうのがやっぱりあるんですよねなんかあのプレアビヒアってやはり内戦があれだったのか立派なお寺カンボジアってお寺がすごい立派なんですけどなんかプレアビヒアってお寺もさほどないイメージが あってでもこういう木造のです、ね、コミュニティセンターみたいなのを、まあ、お金を出し合ってあの作ってなんかあの満月の日とかにはお坊さんを呼んで。 読経したりとかしてるんですが、あのそのセンターをちょっと使わせてもらいまして、この読み書きの授業をあの提供するということをやってます。今、5つの村の380人ですね。ま今、あ、日、今年去年、今年にかけては380人の子どもたちをえっとこのセンターであの勉強してもらうというようなことをやっております。はい、あと最後あのラオスですね。 あの東京にも東京都立図書館ってあの、疲労のところにあって、私もよく調べ物とかやっぱり行くんですけども、あのエファーはですね、あのラオスの首都ビエンチャンなんですけど、このビエンチャン都立図書館の支援を行っています。実はの都立図書館の建設の支援、このゼロから図書館を作るというお手伝いをさせていただいております。それが15年前なんですけども、まあ、今でもですね、あの本の購入ですとか、のトレーニングとか、そういう感じでのお手伝い。 というのをしております。また都立図書館だけではなくて、まあ、8校のですね、小学校に図書館を作る図書室を作るというような授業も行ってます。あとラオス最後なんですけどもあの図書館に行くとなんか K さんもこう調べる時にコンピューターで検索してなんかこんなこと調べたいとか言ったらこう本がのリストが出てきてそれで じゃあ、あの、取りに行くかとか、カウンターでお願いすると思うんですね。でも実はラオスって、まだこの検索のコンピューターを入れてる図書館が2つしかないんですよ。なんか県立図書館が11個あるのに。 実はあの二つしか入ってなくて、いまだにノートにですね、本をかえ、のタイトル変えたり、あとあの昔こうカードで、あの、若い人ちょっと知らないと思うんですけど、なんかこうカードで読みたい本を探したりとか、まだそのレベルで、で、やっぱりそうなるとなかなかすぐ情報がた ど, にたどり着かなくて、なんか図書館嫌いになっちゃうとか、なんかそういうこともあり得るかなという中でですね、あの、 この今年はですね、この2つの図書館に、この検索システムを導入するという、はい、こともやりました。いや、本当にノートでね、本の貸し借り書いてて、あれなくなったって言っても、どうなくなって、誰が借りたか、また調べるのも大変で、まあ、それが図書館員の方のかなりの負担になっているので、ちょっとそれを軽減しようというところで、はい、やっております。なんで結構ラオスがが図書館が中心 の事業で、カンボジアは、例えば児童保護施設の子どもだったり、障害がある子どもたちへの事業。でベトナムも、まあ、経済的に困窮している子どもたちへ の, あの障害基支援というような形でやっております。うん ありがとうございます。まさにこう草の根のエンパワーメントを行っているということで、本当にあの、イムソカリーさんが先ほどおっしゃっていた言葉のように、教育こそが世界を変えられる、その草の根の活動をどんどん広げていらっしゃるんだなということが、今のご説明かわかりました。あの、前半がですね、もうこれであの、時間がちょっと迫ってしまいましたので、こちらで一旦前半を終了にさせていただこうと思います。そして次回後半ではですね、鎌倉さんがせっかく現地にいらっしゃいますので、この現地、コンボジアでのプロジェクトについて、より詳しくお伺いしてい き,、ま、いきたいと思っています。